はいえー、今日は平日の朝7時です、えー、と以前動画でアルストとガスバーナーの比較をやったんですけどまあ使いやすさ、えー、今回もですねちょっとそんな感じで朝ごはんを作ってみようと思いますえっ、ー、と具材はすでに入れてます、えー、と左側が先ほどお見せした通り豚汁右側が炊き込みご飯、えー、水に、えー、30分以上浸していたものになります、えー、この2つを加熱して えー、豚汁を温めるだけで食べられるんですけど、えー、炊き込みはちょっと炊飯をしていただこうかなと思います、えー、でアルコールストーブは、えー、キャンドゥのものですねでガスバーナーは岩谷の、えー、コンパクトカセットジュニアですかね、えー、その名前のものを使いたいと思いますえっ、ー、と遮熱テーブルはクワスのものですね先日 Amazon で購入した、えー、激安のものですが、えー、今のところ問題なく使えてます はい、えー、ではアルストの方で炊飯をしていこうと思いますあのセリアのリッドにですねあのスパナーをつけてますけどあれはあネジであの止めただけですねボルトとナットで特に加工のようなことはしてませんが、まあ、こうしとくとあの 熱, 熱くならないのでとても便利でやってますこ の, あの小さなあのレンチもあのダイソーで買ったものをですねなんか5本ぐらい入って110円で売ってましたね はい、とても便利です、はいえー、では早速両方に火をつけましたのでこっからは加熱していこうと思いますあの左側のリッドは使い込んでるのでもうなんか、えー、すっかり焼けてですね、えー、色があの茶色っぽくなってますね右側のリッドはまだそんなに使い込んでないのでまだあの新しい状態でステンレスのきれいな金属の 光沢ですはい、はいえー、ふつふつと、えー、湯が沸いてきましたちょっと水蒸気見にくいんですけどね、えー、順調に炊飯もできてるようですアルコールの炎はこんな感じですね特にあの弱火とかにはしてないんですけど手製のごとくで、えー、マッコリカップを使って炊飯をしてます えー、豚汁の方も沸いてきたようですね、まあ、岩谷の方はですねなるべく弱火にしてるんですけど、えー、熱の伝わり方がいいんですかねあのクッカーの形状にもよると思うんですけどはい、えー、もういいですねちょっとあのグツグツ煮え立ってるので一回火、えー、分けしておこうと思います えー、ここでですねちょっと問題が発生しましたこれですねあの焦げ臭いんですねもう、えー、煙が出てきて明らかにやばいんですところがちょっとアルコールストーブが消せなくてですねこの状態でもう沈下するのを待つしかなかったです、えー、で15分ほど経過しましてこんな感じです でしょうこの右側のですね真っ黒い感じですねまたやらかしましたねこれうわーって感じですよね完全にやっちゃいましたねもうですね 焦げてますのでもう見た通りですね豚汁はですねもう あ, の、まあ、あらかじめ作ってたのを温めただけなんですけどこれも美味しいですよ、ね、もちろんはい<笑>なんですけどちょっと改めてこの炊き込みご飯の方ですね ごちそうさまでしたちょっと振り返ってみますえーとですね、えー、そもそもどうなってたかというとアルストがあってこう置いて五徳を置いてそこに直接この何でしたっけまあ結果を置いてたわけですねで、えー、蓋をして ご飯を炊いいてたという状態ですで。ここでですね、えー、焦げてる匂いがしてきたんですね。もう明らかに、うわ、これは焦げ始めてる。アルコールの量が多すぎたんだと思うんです。えー、20 20cc 以上入ってましたかねいや。多分20から25の間だったと思うんですけど、えー、とにかく焦げてきたので、うわ、これやばいと。できれば火を消したいなと。ただ、火を消すのに<笑>、 えー、この状態で燃やしてますからどうしようかということですねあのこれがなければ例えば普通にこんな風に、えー、置いてもいいし、まあ、こういう風に、えー、パッキン取った蓋を閉じてもいいし問題ないんですけどまずこの状態で、えー、取っ手はこれあのつけてるんですけど<笑>あの何でしょうねあの簡単な電池スパナをあのネジで留めてるだけですねこれは。 あなんでもないんですけど、えー、これは取れたとしてもその下ですねこいつがですね、えー、持つところがないんですでアルコールがこう炎が上がってますからこう持つっていうのはもうとてもじゃないですけどこう熱くて指がやけどしちゃうんですねで、えー、手元にあったのがこのセリアのクッカークリップただこいつですね、えー、うまく持てないんですよえー、なんかこう空振りしちゃうんです、えー まあ、上手にやればうまく い, いけるのかなっていうこうですかねうまくいけなくはないけど非常にこう不安定というかバカッといっちゃったらやばいじゃないですかしかもこう、えー、やばいなと言いながらやってるのでこうこんな不安定な男とこの上でそんなことをしたくないのでこいつはいかんわけですよとなると、えー、こう蓋を開けても、えー、開けただけでこっからが手が打てない それは余計蓋が開いちゃうとせっかく蒸らしたいのにご飯まで犠牲になっちゃうので、それはしたくない。火が消したい。で、こうしたい。こうして、こうして、火を消したい。あれはまず火を消したい。ただこのこいつが外せないし、こいつが外せないし。ま、こいつは、これで掴めますので、フッカークリップですね。でも掴めますので、いいんですけど、問題はこいつですよ。こいつ。 えー、これ何でしたっけマッコリカップでしたっけこいつが一番厄介だったんですねなんせこう持てるかもしれないけど持ちづらいし、えー、持つとこがもついてないしこうは持てない熱くてこいつです問題は、えー、なので、えー、こういうその取っ手のついてないものはここで加熱してはいかんなと、えー、最初からこっちだったら多分ですねあの単にガスの 炎を止めればいいので、えー、岩谷の場合はつまみを回せば止まりますので、うわ、焦げたと思ったら削る。だからこれこっち。で、豚汁がこっち。で、良かったんですねえ。こちら取っ手がついてますから問題なかった。ということで、えー、逆に置いてしまったために、えー、こういう、えー、結果になったということで、もう悲しい撮影ですけど、この黒焦げは次回挽回したいと思います。